私たちの秀夫君は、17年間の人生を大石管移症という心臓病と共に歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ、旅立つことになりました。秀夫君が数々の死を残しておりました。父の私が作曲しました。皆さん、見てくださいね。聞いてくださいね。 Seven hundred and eighty five.